皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。11月22日、以前、冒険者の広場で配布された仮想メイク道具ですが、皆さん、有効活用されていますかこのアイテムは、使う人と使わない人の熱量の差が激しいみたいで、DQ10 ショップで買うまではしないけど、無料でくれた分については楽しませてもらいますよというのが私のスタイルだったりするのですが、君の元々の種族は何でしたっけ オーガの姿より、フクリポの姿を見る方が多い気さえしてくるのだがという人もいれば、はこのエルフの姿こそが至高であり、最高傑作なのだから、他の種族になる意味なんかないし、クエストとかで強制的に人間にさせられたりするのさえ苦痛なのだがという人もいたりで、使う人の生き様が浮き彫りになる、興味深いアイテムだと思っています。私の場合は、なんとなくウェディの姿になる方が多いです。それというのも、このゲームを始める時の種族選びが、ドワーフとウェディの2択になったからですね。 ドワーフとウェディのどっちにするかで悩んだ人っていうのは相当珍しいんじゃないかと自負しています。発売日初日、一番最初のメインキャラをドワーフにした人って、そもそもドワーフ決め打ちだった人が多かったんじゃないでしょうか。余談ですが、ここの天井がなくなったので、ルーライドが楽になって助かってます。ところで、耳のいい人ならすでにお気づきかもしれませんが、ゆずきゆかりさんの喋り方が昨日までとは違います。 とある実験のために間違ってマスタースイッチの方をいじってしまったのでもう昨日までの声質には戻せませんここから数日かけて元の声質に戻そうと思っていますがもしかしたらこっちの方がいい声質なのかもしれませんのでしばらく様子を見ます なんて言ってたら、一等の魔剣レオパルドコインが当たりました。デルメセ需要のおかげで、魔剣レオパルドのアクセサリーを作り直す人もいるとかで、一時的にコインの相場が上がっている気がします。経済が動くこと自体はいいことなので、乗るしかない、このビッグウェーブに。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。 それではここまでのご視聴ありがとうございましたやはり昨日まで使っていたテンプレ終了挨拶文と聞き比べると違いが分かりやすいですね